それではこれから計算奇数学1の第5回の授業を始めます。まず今回の授業に入る前に前回の授業の内容を振り返りたいと思います。前回は計算量の概念について説明しましてそれから不合な下倍調整数の加算の計算量の見積もりを行いました。 その後、符号付き多倍調整数の表現について学び、あと一変数多項式の加算のアルゴリズム、それから同じく一変数多項式の加算の計算量の見積もりを行いました。で、えー、今回第5回の内容ですけれども、えー、一変数多項式の法ーナ法について学びます。で この法難法の応用としまして非不正数の二進十進変換それから小数とや分数の二進十進変換の手法について学んでいきます。それではテキスト第 2.2.2 節の法難法から入ります。テキストのペペーージジ数は18ページです。 まず最初に多項式の評価について説明します。AX を整数係数の一変数多項式としまして、今、スライドに書かれているような N 字の多項式とします。それから X0 を整数の値とします。この時に多項式 AX の変数 X に X0 を代入した 値 AX0 の値を求めることを、x イコール x0 で AX の値を評価すると言います。そこで、この、えー、と一元素多公式の評価に つ, のについて、その計算の手間がどれだけかかるかということを、まずその素朴な評価の方法から見ていきましょう。 例題としまして、次のような例題を用いることにします。多項式 AX は 5X4 乗プラス 3X3 乗マイナス 2X2 乗プラス 8X マイナス10で、X0 を10とします。で、この時に多項式 AX の変数 X にその X0 イコール10を代入した値 A の10というのを実際に計算しますと、 まあ、今あ、スライドにありますような形で、こう、評価、値を評価することができるかと思います。で、このですね、評価を行う際に、各項で行われている、その、掛け算ですね、乗算の回数を一つずつ見ていきましょう。えっと、まず最初に、えっと、これ、あの、工事の項からあの評価を行うとして、まず、X4 乗の項、 の乗算の回数ですけれども、ここがの5る1 0の4乗でして、これ10の4乗ということは10も3回かけますので、まずこの 5x4 乗を計算するのに、ここでの乗算回数が4回ということになります。で次に、x3 乗の項ですね。x3 乗の項で の, その乗算に出てくる乗算の回数っていうのがこの3回。それから、 えー、X2 乗の項に出てくる乗算の回数が2回。で、最後に、えー、X の1乗の項に出てくる乗算の回数が1回となります。で、えっ、ー、と、まあ、一応今回はその乗算の回数に着目しますけれども、一般にこの A の次数が N の時のときに、この AX に をある X0 で, ですね整数 x0 で評価するのにかかるその乗算の回数というのがこの下の式にありますように n2 乗に比例するということが分かりますそこでその多項式をですねある値で評価する際にその 追加します冗談の回数をなるべく節約しようというのが、まあ、今回学ぶフォーナー法なんですけれども実際には皆さんもうすでにフォーナー法というのをあの学んでいる人が、えー、ほとんどだと思います、えっと、実は高校の数学に出てきましたこの常用定理それから組み立て情報というのが、えー、このフォーナー法のことですでまず えっと、復習のために、この乗用定理を、えー、見ていきましょう、えっと。AX を整形数の多項式としまして、X0 を整数とします。このとき、えっと、乗与定理が教えていたことは、その多項式 AX を、えっと、一時式 X X0 で割った乗用は、その A に、A の変数 X に X0 を代入した値、AX0 に等しいということでした。 それでは次に、組み立て情報の実際の計算方手法についても思い出してみることにしましょう。例題としては、先ほどから用いております多項式に、その、まあ、x0 の値を代入する例をそのまま取り上げますで。まず最初に行うことは、その多項式の係数を順に並べて書くことでした。 まあ、このような形でこう書いていたと思います。で、そして、ここに、えっと、スライドにありますように、こう線を区切ってこう表すわけですね。で、それから、その代入する値、10という値、これ x0 ですけれども、これをその線の左側に書いておきます。で、えっと、この時の計算の手順は、えっと、以下のようなものです。まず最初に、 一番、えっ、ー、と、工事の係数5を、そのまま、この横線の、水平線の下に、えー、に書き出します。で、次に、この5にですね、えっ、ー、と、x0 の10をかけた値を、右上の、えー、その下の係数、3の係数の下に、50というふうに書き出します。 で、ここで、この縦に並んだ3と50の値を加えた値を求めて、これが53となります。で、今度は、さらにこの53に x0 の10をかけた値、530を、その右隣の係数マイナス2の下に書き出します。で、ここでまた、 マイナス2と530の和を取り出して水平線の下に書きますとこれが528となりますで。さらにこの528に今度は x0 を書けますので10倍した数5280を右ぞれの係数8の下に書き出します。でこの今度はここの 同じ列の8と5280の和を取りまして、5288と出てきます。で、最後に、あまだですね、えっ、ー、と、ここで、また今度は、ここの5288に、えっ、ー、と、x 0の10をかけまして、この52880を、えっ、ー、と、マイナス10の係数の下に書き出します。で、えっ、ー、と、この列の、 マイナス10と5万2880を加 え, る加えまして、その計算結果である5万2870をおと水平線の下に書き出します。で、えっ、ー、と、実は、えー、この5万2870というのが、えっ、ー、とこ、今回求めるべき、その A の10の値であるということが分、えー、かります。まあ、これが、あの、組み立て情報の。 えー、と計算による計算手順でしたで、えー、と実際には、えー、とこの今行ったですねその計算のプロセスをこの式に書き出しますとこの下の行にあるような形で表現できるということが分かります。 で、えーと、より一般に、その ax が n 字の一変数多項式で、まあ、今、スライドにあるような形で表されている場合に対して、その xl を代入した値、a の xl を求める場合には、そのやはり今のような、今説明しました組み立て情報のような方法を使って、まあえー、とここのスライドにあるような式で計算するということで、あの計算ができるようになります。でこれは、と あの欧米ではその初めてそのこれを論文に書いたとされる人の名前を取りましてホーナー法というふうに呼ばれております。でこのホーナーがこの方法を発表しましてこの方法が欧米で知られるようになったのは19世紀に入ってからですけれども東洋ではより古くからこの方法が知られていたといったようなことが文献などで分かっています。 それでは、あの、フォーナー法のアルゴリズムを示します。えっと、アルゴリズムフォーナー法は、えっと、入力としまして、えっと、一変数多項式 AX。で、係数は、えっと、今、ここにあるような、えっと、係数の組みで表されているものです。で、AN は0でない値とします。それからもう一つの入力は、整数 X0 です。で、えっと、出力は、 えっと、多項式 AX2 の変数 X に X0 を代入した値、Y イコール AX0 を出力するというものです。以下、ステップを順に追って、その計算手順を説明します。えっと、まず最初のステップでは、えっと、変数 Y に AN を代入しています。次の2番目のステップは、これは、あの、for 文による繰り返しです。 でえー、と繰り返しの変数は i で、えー、i が、えー、n-1 から0までこう1ずつ、えー、と減少しながら、えー、次の内容を繰り返します。えー、その内容というのは、えー、y×x0 プラス ai を y に代入するという計算です。でこれが2番目の、えー、繰り返しのステップです。でえー、と3番目のステップは、 最後に計算結果であるその y をリターン分で返してこのアルゴリズムによる計算を終了します。以上がコーナー法のアルゴリズムですで。そこでこの授業でそのアルゴリズムを提示しますとその次には計算量の見積もりというのが行うというのが定番なんですけれども 今回のホーナー法の計算量の見積もりは、レポート課題にしたいと思います。でえっと、詳しくはレポート課題の説問を見てくださいで。その課題を解いてもらう際の今回の注意点をいくつか述べます。えっと、まず、これまでも計算量の見積もりの際に行いましたように、代入分ですとか、それからリターン分は計算量には含めません。 で次に、指、え、則、ー、演算の計算量ですけれども、あの今回は、まあ、数値、整数の指則演算を1回1回を単位にして計算量を出してください。でこれまであの多倍調整数の、まあ、加算の計算量というのをそのワード単位で行いましたけれども、あの今回 の, あのレポート課題の計算量の見積もりに際しては、その多倍調整数についても、あのどんなに数が大きくても指則演算は1回と数えると。 という形で計算量の見積もりをしてもらいます。えー、と以上の点に注意した上で、この授業が終わりましてから、あのレポート課題に取り組んでください。それであの、コーナー法の説明の最後に、その私たちが以前習いました、組み立て情報との関連性について述べたいと思います。えー、と実は、えー、と我々が学びました、その組み立て情報では、 あの商もあの同時に計算しているということにえ注意してほしいと思います。えっとこれはあの先ほどから提示している例題ですけれども、まあ A x はえっと5 x 4乗プラス3 x 3乗マイナス2 x プラス8 x マイナス10としまして、でまあこれにのえっと x 0イコール10を代入したその A の10という値を求めたのがこの組み立て情報のえ式でした。でえっとこの時えっと実は えー、と下の赤枠で囲いました数ですね、えー、とこのホーナー 法, 法もしくは組み立て情報の途中経過の数ですけれども、とその数が、えー、と左側から5と53と 528, と528と5288となっておりました。で、実は、えー、この、これらの数はですね、あのには意味がありまして、えーと、具体的に言いますと、この数は、 この AX を今、値を代入した数で出てきました、X マイナス10で割ったときの小を表しています。ということで、その組み立て情報では、その乗与が52870というふうに、一番最高の計算結果として出てきましたけれども、その途中経過で現れる各値というのが、その小の係数を表していると。 いう点もあの興味深いところです。こうした点についてもあの覚えておいてください。